クロマカムをダウンロードした後に iVision が強制的にシャットダウンしてしまう現象が発生した場合についての対処方法の説明をいたします Windows 10におきましてはこちらの検索フォームにおいてデバイスマネージャーと入力していただきますとこのような項目が表示されますのでこちらをクリックしていただきます Windows 8や Windows 7でも同様に検索フォームでデバイスマネージャーと入力していただきデバイスマネージャーを開きます。続いてこちらのカメラという項目を開きます。そうしますと p e r s o n イ f ーチ i ルカメラユニバーサルという項目がございますのでこちらを右クリックいたします。デバイスを無効にする。 という項目をクリックいたしますはいをクリックいたしますこれでパーソナファイバーチャルカメラユニバーサルが無効になりましたはいこのようにパーソナファイバーチャルカメラユニバーサルをデバイスマネージャーにおいて無効にした状態で再びクロマカムとアイビジョンを開きます そうしますと、先ほどは強制終了していた状態でしたが、この状態で配信であったり会議を開いても落ちることがなくなるようになりました。以上でクロマカムをダウンロードした時に iVision が強制的に終了してしまう現象についての対処方法の説明を終わります。